5が26日、ビルボード総合アルバムチャート、ホットアルバムズ、17から23日集計、で総合周囲を獲得した。フラゲヒ、フライングゲット、と言われる、発売日前日時点で、すでに90万枚、初動3日でミリオン、初週120万枚を、達成と次々と記録を塗り替えた。初週ミリオン達成は、男性アーティスト史上9組目で、 嵐が活動休止前に発売した 5K クルー20オールザベスト。簡単ふ。1999-2019 以来3年10ヶ月ぶりというから改めて金プリ人気恐るべしである。 リリースを記念した新宿駅、渋谷駅周辺広告はメンバー全員の特大ポスターのほか、JR 新宿駅の東西通路の巨大スクリーンでは金プリの歩みをまとめた動画が流れ、近隣の都数亭やタワーレコードなど CD 販売店の特設コーナーなども含め聖地巡礼コースに、 ティアラ、キンプリファンたちがあまりに集まりすぎたため、一部予定より早く撤去されて話題にもなった。青山にあるホンダのショールームでは、キンプリが CM 出演の際に使用した車やバイクなどを展示。メンバーが乗った触れたというだけで写真を撮りにティアラたちが押し寄せている。また、女性誌やアイドル誌ではメンバー5人が表紙を飾り、こちらも各社売り上げ好調。 金プリ5人のラストランは、このところ稼ぎ頭が続々退場したジャニーズ事務所にとって大きな大きい土産になりそうだ。資格性加害報道もセーブ。金プリは別の意味でも事務所に貢献しているという声もある。性加害報道の口封じに一役買っているんです。女性週刊誌で金プリが表紙を飾れば、同じ号では性加害の件には触れない。 こうした人質外交とも言えるやり方は、ジャニーズの上等手段ですが、タイムリーという意味で、かなり金プリがカバーしているんです。大手出版関係者、芸能リポーターの川内天使氏がこう言う。退職民にとっては事務所に文句を言わせない最高の恩返しができたと思います。性加害問題を少しでも遠ざけたことも含め、彼らの功績は大きい。 退所組の身体はまだわかりませんが、タッキーの新事務所への合流も十分考えられます。これだけ人気のメンバーがタッキーの下で芸能活動を続けるとすれば、芸能界の図式に変革を起こすでしょう。平野志洋26、岸優太27、神宮寺優太25の3人は5月22日で退所。金プリの置き土産はでかかったようだ。